答えがです皆さんこんこにちはどうもまたキキちゃんに戻りましたそうですねこの前前っていうか1月の方にイタリアで実家に帰ってキキちゃんのコスプレで私の実家の方にえー、っとなんかコスプレブラブラで撮影したりとかもしてたんですけど見てくれてありがとうございますなんんかキキちゃんの思い出は もう料理が出てくるんじゃないですか。まキ、あ、キちゃんを作るわけではない料理なんですけど、運ぶだけ。だがやっぱりずっと食べてみたかったなって思って、今日は妊娠パイを作りたいと思います。イエーイ！で、あの本当もう先に申し訳ないあのことに言いたいなんですけど、本当ねこの殺影をするを決めた時はね、なんかめちゃめちゃ大変なあの。<笑> なんか時期に入っちゃってかぼちゃが全然見つからなかったから今日はイモかあのでもスイートポテトであのー、かぼちゃの代わりにしたいと思いますまずはスイートポテトを切りたいと思いますマッシュするまでなので皮をむいてぐあのリングの一口の方に切りたいと思いますはいとりあえず皮をむいて今から切りたいと思います よしあれふっふっふっふっ あ, あ、強すぎた今あ、やばいよ強すぎたあ、やばい怖わこわあ、ちょっと待ってあんまりより…あ、えーっとはいもうちょっと優しく… だから塩とペッパーをつけたいと思います。食べてないよ。本当に。えっとちょっと適当でいいと思いますので、まあ、ちょっい新聞の。よしもうちょっとかえ、ちょっとどのぐらいがいいのかは全然わかんないけど。はいで、これでマッシュにしに行きたいと思います。 いいなこれあっでも柔らかいからすごくしやすい。 半分使いたいと思います。<笑>これでちゃんと。かる切り方。ちゃんとなのかな。<笑>えっと、ぜあの半分切るって言ってたんだけど、実はね、この玉ねぎはね、よく見たらめっちゃちっちゃいから、全部切きます。すみません。<笑>今からバーターの。 二分の一に入れます。で、それで。玉ねぎも入れます。 まあ、あ, いてるのあとは やりやすいけどちょっとね可愛くないからとりあえずこれにします<笑>すいませんねちょっとキキちゃんのコスペレなんですけどねあのフーダンはちょっとこの見た目じゃなくて結構パンクとかロックが好きなのでちょっとねネイルがあのイタネイルが好きですいませんあんまり可愛いじゃんあんまりキキちゃんっぽくないなこれはバランできました 入れたいとと思うんでですすけどえっと、ですね実はね妊娠なくてあのオイルサーディンしか見つからなかったなんですけど許して<笑>まあこっちの方が簡単に誰でも作れるよねきっと、うん、私のレベルぐら い, い私はねサーディンめちゃめちゃ大好き、うん、それとアンチョビとかと、まあ、イカとかめっちゃ大好きんですよ私魚小っちゃい時から。 そう実家はねミナソだったからねキちゃんの動画の見せたうわあ美味しそう余裕わあ今おいが<笑>今めちゃめちゃ美味しいな入ってきましたお魚結構私は好きなのでちょっと多めに入れてみたんです。 焼いたの玉ねぎを入れたいと思います。はい。よー。では次はこれソースグラタンのソース結構ねイタリアで作ってるものですね。はい。 な、うんか。美味しそう、これ。では、これもできました。では、今からパイを、入れたいと思います。結構柔らかいですね。やばっいやあはい。<笑>えっと、ちょっとね、とりあえずボッボッ、こう、こう おーあっあいい感じこかかいいかなえっとパイルを並べていきたいと思います、ね、よいしょ<笑> 今から魚の形を変えて切りたいと思いますいきますちょっと変な形になったらごめんねとりあえずここからパパン持ってきていったじゃーでこれで、ね マ<笑>スマイルにしてるんですよかいい<笑>よいしたはいできましたでは最後にいきたいと思います卵の赤のパーツを塗りたいと思います美味しそうこれでさ、これと砂糖とめちゃめちゃ美味しいよ やりすぎたー、やりすぎたー。<笑>ではパパンで今から20分を応援の方に入れたいただいて思います。 焼 け, 焼, け焼けしたんだけど口の方がねなんかクランチクランチするからそっちの方が美味しいかなって思ってちょっと食べてみたいと思いますはいいきまーすうわーサクサクあクランチクランチじゃなくて日本語サクサクというんかサクサクサクサクと柔らかい感じの や, ーやばっえっやばっえ美味しそう もちゃった<笑>いたいだきますえうんうん、おいしいえ私はこんなものができるなんてすごいよ、本当に。<笑> だけどやっぱり甘さはね出ちゃうんですよねパイはで結構上がサクサクな感じで中はすごく柔らかいもう口に溶けるぐらいの柔らかいがあるからもう超いいしでポテトとしっかりそういう多分お魚のオイルな感じの味もしてますうん<笑>いいねこれ毎日が作ったらさもう うち上手になるわ、うんうんうん、うん、おいしい、うん、ではキキちゃんのお料理をしてみたんですいやー皆さんはどうと思いますか私は本当上手になれると思いますかそれは本当本当ンいい質問だなでは、えー、ぜひなんかツを見たい動画とか見たいキャラクターとお料理があったらぜひ コメントしてください。待ってます。あといいねを押してシェアと登録をしてください。またね。バイ。チャオ。